庶民の声は本当に届いているのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。新型コロナの影響もあり、長らくゼロ金利状態であった韓国ですが、ここに来てついに金利の引き上げに踏み切ったようです。利上げによって、 ただれさえ厳しい庶民の暮らしや企業にはどのような影響が出るのでしょうか。2021年11月26日付、東亜日報からの引用です。韓国銀行が基準金利を 0.75% から 1% へと引き上げた。新型コロナの衝撃に対応して、 昨年3月から続いたゼロ金利時代が20ヶ月で幕を閉じ1、1% 時代に入ったのだ。この3ヶ月間で基準金利を 0.5% ポイント引き上げた勘銀が、来年第一四半期1から3月の追加引き上げの可能性も示唆し、家計の利子負担はさらに大きくなる見通しだ。 関銀は25日、金融通貨委員会を開き、基準金利を年 0.75% から 1.0% へと 0.25% ポイント引き上げた。これに先立って、8月に新型コロナの拡散後、初めて金利引上げの第一歩を踏み出したのに続き、3ヶ月ぶりに追加引上げに踏み切った。 基準金利が 1% に上がったのは昨年3月以降1年8ヶ月ぶりのことだ。寛銀のイジュヨル総裁は金融委直後に開かれた記者懇談会で物価上昇の圧力が当初の予想より大きく拡大するとみられ金融不均衡のリスクに留意する必要性は依然として高いと 金利引上げの背景について説明した。勘銀は同日、今年の消費者物価上昇率の予測値を、当初の 2.1% から 2.3% へと情報修正した。来年の物価上昇率の予測値も、従来の 1.5% から 2.0% へと大幅に引き上げた。 いい総裁はまた、基準金利 1% は依然として緩和的水準だとし、来年の成長と物価予測を考慮すれば、今の金利水準は実体経済を制約せずに支えると述べた。それとともに、経済環境が許されれば、来年第一市販の引き上げの可能性を排除する必要はない。 とし、追加金利引上げの意思をほのめかした。度重なる基準金利の引上げで、融資金利の上昇にも弾みがつくものとみられ、借金投資、借金による投資に乗り出す人の負担が大きくなった。特に借金を増やしてきた、零細自営業者、多重債務者などの脆弱階層と限界企業が、 直撃を受けるという懸念が出ている。議銀は、基準金利が今年 1% まで上がれば、家計の年間利子負担が5兆8000億円増えると試算した。とのことで、いかがでしょうか。まあ、金融機関が金利によって経営が成り立っている以上、ゼロ金利政策が永久に続くわけがないのですが、 今回の利上げはとりわけ国民生活に大きく響いてきそうです。ゼロ金利といっても実際には 0.75% の金利だったわけで、自治的な利上げ率は 0.25% なのですが、それでも金利引上げは経済の様々なところに影響を及ぼすということで、各国からも関心が集まっています。 国民生活に直接関わるところで言えば大きな影響はやはり借金の問題ですよね。金利が引き上げられるということはすなわち金融機関からの借り入れに対する利息も増えるということですから当然借りた側にしてみれば返済負担が増すことになります。韓国は2000年代以降一般家庭まで 多額の借金を背負ううといいカード大国になっていますこれまではゼロ金利政策のおかげで遺測返済分が低く抑えられギリギリの状態で何とか持ちこたえられたのですが一び金利が引き上げられればどうなるかわかりませんさらに悲惨なのは不動産を所有している人たちです住宅ローンが まだ残っている場合、今回の利上げによって月々の返済額が増し、ローンの負担は増す一方です。住宅ローンとなると、金利分の返済だけでもまとまった金額になりますから、コンビニで100円のものが110円になるどころでは収まりません。最悪の場合、金利分の返済だけで、ローン破綻に陥ってしまうケースも、 考えられるとまで言われています。利上げ前に不動産を売り払ってしまうという選択も一応はあるのですが、韓国は今、ムンジェインによる不動産価格抑制政策によって、保有不動産の売却が大きく制限されており、多いそれとは売れない状況になっています。また、不動産の新規購入についても、ムンジェインの政策によって、 制限がかけられているため韓国では不動産をなかなか買えないし持っていたとしても簡単には売れないという八方塞がりの環境が出来上がっているのです不動産を持っているだけで利息がどんどん膨らんでいくまさに次元爆弾を抱えているような感覚ですよね韓国が日本以上の借金大国になってしまったのには 文化的な背景もあります。韓国には賃貸アパートを借りる際、チョンセと呼ばれる伝統的なルールがあります。日本では賃貸を新規に契約する場合、敷金・礼金を納め、その後は毎月の家賃を退居時まで納めていくのが普通ですが、韓国の場合、敷金・礼金はもちろん、 毎月の家賃も基本的にはありません。その代わり、韓国では、賃貸契約時にまとまった金額を大家に納める慣例があり、これをチョンセと言います。そして、大家は、毎月の家賃を受け取らない代わりに、入居時に預かった資金で、投資などの運用を行い、利益を出すことで生活費に充てます。問題は、 入居時の預かり金の額が大きいことで、物件によっては数千万本単位の預かり金が必要になります。当然、それだけまとまった資金もいきなり用意できる若者は少ないわけで、大抵の場合は借金を背負うことで預かり金を用意し、賃貸に入るというパターンになります。このように、韓国国民の暮らしは、 借金を前提として成り立っているわけですが、公的な金融機関が個人への貸し出しを大幅に制限したことで、バランスがいよいよ崩れつつあります。その背景には家計債務の増加があるのですが、それ以前に、これまで散々貸し付けを行ってきたせいで、銀行側に手持ちの資金が少なくなったという事情もあるようです。 銀行にお金がなくなるなんてこと、本当にあるんですね。さらに怖いのは、泥沼状態の韓国に見切りをつけ、諸外国が次々に外貨を引き上げていくことです。現に、日本のみずほ銀行はすでに、韓国からの段階的撤退を表明しており、2019年の時点で、約82億8800万ドル、 約8702億円だった韓国への貸し出しが69億600万ドル、約7251億円にまで減少しています。金融の世界ではこれを貸しはかしと言いますが、要するに借金の取り立てですよね。銀行としてはこれ以上韓国の金融リスクが高まって債権のほとんどが焦げつくと困るので、 今のうちに慌てて回収しているのです。まあ、これまで9000億円近く貸してあげていたことの方が不思議で、優しすぎるとも言えるのですが。公的な金融機関が行き詰まれば、十分な融資を受けられなくなった企業の経営は立ち行かなくなります。一時的な給与カットぐらいで済めばいいのですが、長期的な雇用減少となると、 個人の所得がますます目減りし、より一層借金に頼るようになります。しかし、世界的な信用をとっくに失った韓国には、国民に貸し付けるだけの資金すらもなく、お金を借りたくても借りられない。想像したくないほどの地獄が今後の韓国には待ち受けているのです。このような状況を受け、韓国はこれまでにも増して、 必要に通貨スワップ締結を日本に要求してきたり、歴史問題にかこつけて賠償金を引き出そうとするかもしれません。個人に罪はないとはいえ、政府の失策が招いた悲劇という意味では、事後落得にすぎません。岸田政権にも毅然とした態度で脳を突きつけてほしいところですね。ということで、今回の動画は以上になります。